皆様こんにちはこのプレゼンテーションでは ST マイクロエレクトロニクスの産業システム用インテリジェントパワースイッチについてご紹介します i p s インテリジェントパワースイッチとは大機能を内蔵したパワースイッチで産業機器の IO モジュールやアクチュエーター駆動に用いられます ST の IPS 製品は大きく3つに分類されます 素子をパワースイッチの中に内蔵した製品マルチチャネルドライバーおよびシル対応可能なシングルチャネルドライバー IC そしてセンサーとの IO リンク通信を可能とするコネクティビティ IC があります IPS が用いられるアプリケーションとして PLCCNC などの産業機器の IO モジュール部やサーボドライブのソレノイドブレーキまた産業機器の 24V バスにつながる 各種アクチュエーターや LED ランプの駆動などが挙げられます ST の iPS 製品のメリットをご紹介しますすべての iPS 製品はアクティブクランプ機能が内蔵されておりますのでセナーダイオードなどの外付けのクランプ素子なしでインダクタンスのエネルギー表示が可能ですまた入力レンジも VCC から3 3ボルト電圧まで幅広く対応しておりますのでレベルシフターによる電圧シフトは不要となります 診断機能に関しては製品ラインナップを拡充することでシリアルパラレルそれぞれに対応したインターフェースを持つ製品をご用意しております。パワースイッチの保護機能として発熱保護電流制限機能があり VCC 電源端子においては電圧クランプ機能が内蔵されておりますので電圧スパイクからデバイスを保護します。さらにグランドオープン時にはドライバーがターンオフする設計となっており異常時の予期せぬ保出力を防ぎます。 また、IEC にて規定される各種ノイズイミニティを満足する高品質な製品となります製品のラインナップをご紹介します横軸はデバイスに搭載された出力チャンネル数、縦軸に出力電流を表しております IPS160H、161H は6 0ト耐圧のデバイスとなっており、高い電圧耐性が要求されるアプリケーションに最適です また IPS4260L は ST 製品の中で唯一のローサイドドライバーとなっており日本市場のニーズに合わせて開発された仕様となっておりますまた ISO8200 シリーズはハイサイドスイッチの中に絶縁素子を内蔵したデバイスとなっており PCB 上の実装部品の削減また小スペース化が求められるアプリケーションに最適です ISO8200BBQ は 絶縁を内蔵した8チャンネルのハイサイドスイッチであり制御方式はパラレル入力制御となりますパッケージはパワー SO36 及び QFN をそれぞれ型番違いでご用意しております製品の特徴として絶縁内蔵による PCB 上の外付け部品の削減及び小スペース化が可能また極めて低い音抵抗により導通損失を抑えることができます絶縁の通信方式は ノイズ耐性の高い RF を採用することでノイズイミュニティを向上させておりますまたデバイスに搭載されたシンクロナスモードを使用することで複数の負荷を同時に駆動することができますまたこのシンクロナスモードを使用することで出力をパラレル接続して大きな負荷を駆動することも可能です ISO8200AQ は同様に絶縁を内蔵した8チャンネルのハイサイドスイッチですが 制御方式は最大2 0ヘルツに対応した SPI によるシリアル通信となります診断端子はコモン出力となるフォルト端子となりますがシリアル通信の出力を確認することで各チャネルごとの診断結果がモニター可能ですまた VCC 電圧のパワーグッド出力にも対応しております ISO8200 シリーズの最大のメリットは PCB の小型化を実現することが可能である点で 特に QFN パッケージを採用することでさらなる PCB 基盤の小型化が図れます IPS4260L は高速動作が可能な4チャンネルのローサイドスイッチとなります特徴としては入力電播遅延が1マイクロセック未満と従来製品と比べて約一桁早い仕様となっておりシステムの高速動作を可能としますまた広範な VCC 動作電圧範囲かつ 電流制限値を外部抵抗によりプログラム可能であるため様々なアプリケーションに対して17設計が可能です。さらに設定した電流制限に到達した際に出力をカットオフするリレー時間も設定することができます。IPS160H161H は 60V 耐熱に対応したシングルハイサイドスイッチとなりシル認証が必要なアプリケーションに最適です。 異なる電流制限設定値のデバイスをカダ違いでご用意しております。音抵抗は最大 120mΩ となっており、導通損失を低減できます。こちらの製品も IPS4260L と同様にカットフィレー設定が可能となります。以上でインテリジェントパワースイッチの製品紹介を終わります。製品や評価ボードに対するお問い合わせについては、